空と後ろかどうやって動いてるんだろうな移動状態がどうやって動いてるかってあんたたち来てつきに乗ってるのも知らないのそうだよ小次郎これどうやって動いてるんだ知らねえけどそのうちわかるだろう。